サミットを開催いたします昨年度多くの負傷者を出し砂が欠ける程度の被害が出ている豆腐ハンバーグ問題につきましてなまはげ委員会のお金元大事だ絶対キャンペーンを実施いたしまして国民のおにの皆様が間違えて接種るようこちらの方針にてお知らせして のりのとがりがおどるから今宵いの魚